どうもみなさんこんにちはフェイ r です、えー、今回ですねあのちょうどねこの前新しく PC が、ね、変わったので今回ねちょっと新デスク紹介をやっていこうかなと思いますということでやっていこう<音楽>はいということでやっていきましょう、はい まずですね。ま, あ、まず第一に紹介するのが、こちらの、えー、ガレリアさんですね。うん、今回新しくね、PC 買いました。まあ、ガレリアのデスクトップ PC ですね。ちょっとね、まあ、配線が汚いということで。<笑>すみませんね、ちょっと、まあ、僕、優先派なので、あの、ワイヤレス、あんま好きじゃないんですよね、実際。はい、ということで。ちょっと配線だらけに、ちょっとぐちゃぐちゃですけど。はい。 えー、デスクですねまあ基本デスクはこんな感じですねはい、まあ、こちらがモニターですね、はい、あの a s u s a s a s s のモニターですね、はい、23.8 インチです結構まあ僕の使い結構スペース収まるまあ取られるぐらいの大きさなんですけどまあ 23.8 インチのモニターですね こんな感じですね、はい、一応今 FL をまあ、触っていたんですけどず、はい、っとね、まあ、こんな感じですねさあこういう感じ、まあ、こういう感じで糸がやってますねはい、まあ、こら辺あのこっちを、まあ、メインモニターとしていて、まあ、こっちはあのちょっと多少毛細 か, かかるかなあのまあスイッチ用あのスイッチとかやるとき用のモニターですね まあ、あとこっちで、テレビとかも見たりします、はい、であの、だいぶ前に紹介したっていうか、使ってたあのキーボードですねあの。FNF の手元動画で、まあ、出してたキーボードですね。はい。あの、前までね、使ってて、一回ちょっと、まあ、使うのやめちゃったんですけど、まあ、ちょっと最近ね、あの、 キーボードが必要になってきたから、ちょっとね、まあ、新しく復活させようということ で, です、ね、復活させました。うん、軸はね、多軸なのかなちょっと軸が分からないですね。ちなみにキーボードはこれ、ロキャットの、えー、とマグマっていうキーボードですね。はい、ちなみにメンブレンです。はい、<笑>見た目いいけど。はいえー、ということで。 えーと、次は、マイクですね。これがいつも、実況とかね、通話とかで使っているマイクになります。はい。あの、ハイパー X のマイクです。はい。結構いいですよ、これ。まあね、ちょっと最近ね、まあ、このマイク使いあの使い始めてから1年経つんですけど、なんかちょっとね、最近ちょっとここら辺とか の, この線とかの接続がちょっとおかしくなってて、多分マイクね、 バグったりとかするんですよね。なので、ちょっと近々、ま、アームをつけようかなって思ってます。はい、まだ検討中なんですけどね。はい、で、マウス、はい。これね、だいぶ前に、だいぶ前っていう何ヶ月前だろう、半年近く前ぐらいに紹介したやつですね。あの、夏休みぐらいかな、確か。9月ぐらいあたりに紹介したマウスです。 そしてマウスポットですね。で、そのウェブ画面。こいつらはまだ使ってますね。はい。で、次はこちら。えー、新しいキーボードですね。これ、ロジクールの G プロです。はい。めちゃめちゃいいでしょ。ちなみに、初めてのメカニカルキーボードなんですよね。まあ一応ね、なんでこれ、キーボード2つあるかってったらですね。あの、80% キーボードだとね、この、見ての これ、天気ですなんですよ、ね。なので、ちょっとこれ、こういうのが使えないんですよね。天気の必要なゲームが、ね、ちょっと今、自分持っててですね、まあ。FNF とかもそれ入るので、ちょっと、天気が必要だなと思ってから、ちょっとね、こいつを孵化させたって感じですね。復活させた理由、それなんですけどね、こいつはね。うん、はい。今<笑>、こんな感じです。まあ キーボーボド結構ねこれ赤軸ですねはいこんな感じですはいこんな感じですねまあ近々に、ね、ちょっとまた久々に手元動画をやろうかななんて思っていますまあ多分ですけどねまあ未定なんで実際やるか分かりません、はい で、あと最後に、こちらですね、キャプチャーボード。こちらがスイッチとかね、まああの、録画する用のキャプチャーボードになっています。ちなみにね、最近ちょっと PC <笑>変わってからちょっと向こうの方に、ね、スイッチがあるんですけど、ちょっとね、届かないということで、たしばらくは使わないですね。ま<笑>た、はい、ね、ちょっと。 しかし、スプラトゥーンの動画もあげようかななんて思っています。はい、ということで、まあこんな感じでしたけども、どうでしたかねまあ、ちょっと、初めてのデスク紹介だんで、ね、ちょっと、色々とあれかもしれないですけどね。はい。まあ、とりあえずこんな感じです。僕の、まあ、デスクとしてはね。はい。こんな感じにやっています。ちょっと色々とね、まあ、配線も切らないんで、ちょっと直してもいきたいですね。はい。以上、えー、フェルでした。はい。 もしねなんか気になることを、えー、質問などがあればちょっとコメ欄ンで、まあ、お待ちしておりますので、はい、ぜひぜひコメントしてください、はい、ということで、えー、ご視聴ありがとうございましたそれでは、えー、次回の動画で会いましょうバイバイ